すみませんビジネスの学部はどこですかビジネスの大学部は今回の隣です。今回の南です。ああ、そうですか。どうもありがとうございます。今、詳しくありますか い, いえ、僕は今です。どうしてですかあなた、選挙はビジネ日ですか まだ決済ですか質問があります。えっ、ー、と、私の専攻はビジネスです。あなたの質問は何ですか私は1年生です。私の質問は決済が難しいですか経済のクラスはとても優しかったです。 私はここの時に経済のクラスがありましたあなたの高校で経済のクラスで勉強しましたかそうです私はここの時に経済1を終わって経済2を取りましたどのこ校でしたか私のここはポートランドオリゴン州のウェストビューです 本当ですか私もその高校に行きました。ウェストビューでピザのクラスを勉強しました。すごい田中先生がいましたかはい、いました。えー、面白いですね。田ナ先生も確かた先生です。すごいです。